すごく身近にある殺菌作用の高い物質って知ってますかえ何わからないなぁ尿素なんですよで昔の人は怪我した時に傷口におしっこをかけて殺菌してたぐらいには尿素ってすごく殺菌性が高いんですよねああ嘘っすってことで今日も指定紹介やっていきたいと思います今日はネットモードやります今日はネットをやりたいなぁ ネットを使ってネットモードやるってかやってみましょう真剣勝負と一方じゃないかうんまあ非常に迷うなまあ非常にいい感じのデッキでありまして、うん、そうですね相手が何であったとしてもカウンデッキは基本このテンプレートから動く貸す必要はありませんいやってあ僕が先行です先行ゲーなのかなこれって そうですよ。今回はね、キャラクターチェンにします。ここで。はははやりますね。これ対策です。まあ、来れなんですけど。まあまあまあ。うん。あちょっとあの、帰ってもらっていいですか。ああ来るべきじゃない。んなんだろう。巻きじと来ますもしかして前に。巻き地と来るなら、俺<笑>も、ちょっと戻します。<笑><笑> はいあーきついなカフカってなーどうしたんすか、うん、あいや全然全然もう何するか分かったですよね<笑>分かりまし た, <笑>あー 分, かました<笑>分かってますよね、はい、言ってみてください 寝ってみてください。銃撃なのか。違います。ああ、違います。<笑>ああ、違いますよ。こうか。これで、雷の生物を、生物じゃない、召喚物を出す。次、死んでもらいます。はい。ああ、カフか。で、ここで、元素爆発。 元素爆発どうぞで、その後に私がキャラチェンしてフィッシュルに代わって月に代わっておし置きをというですね。あ、痛い。痛いですね。まあまあまあ。あなたこれキャラチェンしないと痛くないですかうちの召喚物黙ってないっすよ。こうです。 いやだーやめてくれー。あー、ちょっと痛いですね。キャラクター切り替えからのですね。うん、ハスのパイ食わせて、拡散ダメージ。 いやいや超伝導あれコレイさん死んじゃいました。あ、クレイです。<笑>弱すぎてちょっと名前も覚えれなかったわ。フィッシュさんのダメージは、せいぜい出せて3ダメージまで。って考えたときに、そうなんですよね。キャラクターチェンジしたくなります。で、背の根殴れば一発で死ぬじゃないか。そう思ってますよね。一発で死にます。正解です。で、えー、っと、 そうです、ね、はいあ、じゃあこれですああこうだなでオツライトイヤーで攻撃 うわあ。これで、勝ちが確定、カット。ここでキャラクターチェンジか。何もしなくても俺勝ちじゃないですか、これ。これ。あ、ああ、岸さんとしか置いとこう。ダイソー引きたいでしょ、俺は。この中でもダイソー引きたい。勝ち筋は濃い。ということころで、取れますよね。 いやいや。しかし、キャラクターチェンジをしたところで、私の召喚物は黙っておらず、ダメージは確実に当たると。しかし、キャラクターチェンジしなくても、<笑>ダメージは確実に当たると。<笑>そうなってしまうんですよね。次のターンは私が風で拡散するだけで、どういう風に動かしても変わらない。そうなっております。えー、やっぱスクロースの召喚物が、 一番強いんですあ勝っちゃう勝っちゃうあ勝っちゃうなあ勝ッ勝っちゃうよあい勝っちゃうよた勝っちゃうよデンデンデンあれああよいしょやれやれとやれやれえ誰が一番面白いだってミスパミコ チャンネル登録しかかたん